川辺で子供たちが生き物を捕まえてるお父さんの真似してぎこちないな見ている私は強くの人女じゃなかった自分の頃はもっとずっと夢中で我を忘れてああ生き物たちが本当大好きなんだ 「帰りたいなあの頃の私に」「小さな世界をめいっぱい生きてた」「帰りたいなあの頃の私に」「二び戻らん詰まった世界の住院へと」 意外に追いかは私も取ったよ網なんかなかったけどそんなはずは履いてたいつの間にか馴染んだ景色を離れとんでもない距離さ登ってボロボロ泣いて青食い縛って一人とことご夕暮れの土手を歩いたって帰りたいなあの頃の私に 世界をめいっぱい生きてた帰りたいなの頃の私に再び戻らん詰まった世界の住民へと、うん、思い出すよ夜は水槽の前で図鑑広げとローリ 気をすることも忘れて部屋の様子も人の声もわからない千里のお宝に熱中研究今は望むべくもないあの集中力帰りたいなとこの私に小さな世界を目いっぱい生きてた 心の私に再び戻らん詰まった世界の獣医へと捜査一起用あの世界を再び